会場の皆さん、こんにちは。万能市からやってまいりました、まさかのよさこい響と申します。えー、本日、最後の演舞になります。最後の最後まで、精一杯演舞いたしますので、どうかご声援のほど、よろしくお願い申し上げます。踊り子、エイそれでは参ります。影武者、 まさか の, 魂今の前よさこい響き影武者 で可憐に咲く花の色かぎり甘く濃いしれ身も心も揺られた不調心許した一輪の花綾部<笑>のごときならずの影敵の身と言われし我が身唯一の中傷我は麻淵